です函館5レースメイクデビュー函館のパドックからお伝えしますでは順に見てまいりましょう1番スカイトライヤー468まあはっきり言えばその仕上がってるかどうかっていうとちょっとまだ緩さが目につきますね走らせればいいんでねまあ、その辺があるんでっていうところでしょう仕上がりとしては85点とかそのくらいでしょうかね 2番ワールドクルーズ440機敏さがあるしバネも感じるしね仕上がりも、まあ、ちょっとね太いけど緩くないんでねこれだったらあの全然合格点ですね90点以上3番プライムデイム484これ仕 上, が仕上がりは悪くないこういう体型まあ首短くてちょっと顔がでかくてね、えー、全体のバランスはどうかっていうのはまた別問題だけど仕上がってはいますよ続いて4番です スマ ー, ティーキャット444体の使い方がまだまだぎこちない使いつつでしょうね5番ボイオートス484身のこなし非常にいいけどこれもやっぱり太いんでねこれもまあそのうち伸びてくるよねいい馬だもんねただ仕上がりとしてはやっぱり今日も80点ぐらいか。 6番プロト様に476これはもうのほぼほぼ出来上がってますね力は出せる特に悪いところがないんでね仕上がりの良さという点に関してはこの中に入ればやっぱりいいものがあると思いますね7番マイスクワット370、まあ、ちっちゃいのに、うん、動きがーちょっと寂しいというかねこ、あのー、じんまりしすぎてる味が出てこないね 8番グロワールルミノル476まあ2人で弾いてまけもまあいいでしょう今の時期だから、えー、決して太くないけど全体にシャキッとしてこないね9番順可憐420あもうその通りシャープに出来上がってるあー非力、まあ、こういう舞台が合うんでしょうけど力は出せるね仕上がってるから。 おしまいに十番スイートアリエス四百五十八。難しいもので、ああ、悪いところがないんだけれど、ちょっと体のメリハリが薄いんでね。えー、ー仕上がりとしては、まあ、九十点ぐらいはいるけど、使えば良くなるんじゃないかなって気がしますね。はい、以上十頭をご覧いただきました。では、パドックの様子も踏まえて。 1200メートルで10等立て話は柳川清さんです。柳川さん、今日よろしくお願いしま す, います。よろしくお願いします。さあ、えー、ここは今のワールドクルーズ、えー、新ショボバワールドエースワールドエースのサさんですね。頻繁、えー、です、えー。ちょうど画面ご覧いただいています。えー、長距離の VTR も、えー、と用意してるんで、ちょっとそんな映像もご覧いただきましょう。動きはどんな評価だったんですか？あのピッチ走法でいけるし、それからこれ内側にいますね。 非常にコーナリングでも、まあ、これは芝生、今週の水曜日ですけど、えー、普段これよりももっと小さいウッドチップコースでやってても手前の変え方も非常にスムーズでいけるし、えー、レースセンス、走りのセンスがいいっていうんでしょうかね、うん、まあ、最初からその難しくないタイプっていうのかな、競馬に行っても。 まあ、まとまりもあるし見た限り4 4 0キロで多分これもこのま4 3 0キロぐらいのこれからなるそうな感じするけれど決して、えー、ここだけで終わらないなっていう感じの雰囲気は持ってますね、うん、ああそうなんですかえーね、えー、今はルドクルーズのお話伺いました で、えー、仕上がり具合ということで、6番のプロト様にそうですね、えーうん、あのね本当はボ イ, ーボイオートス、これもレベルがちょっとあると思うんだけど、はいうんまあ、どっちを取るかですかね、うん、どっちを取るだったら、しやこれを仕上がってるとはさすがに言えないんでね、えーあの、でも十分なんでしょうね、まあ、僕も十分だと実は思ってます、これでもうんうん、ボイオートスですね。はい、うん プロトサマリの方うは、まあ、一番早くからこっちに入ってましてもう毎週毎週ぎっしりやってきた回があってね、はい、息もできてるし意外とい い, いい走りしてますよああそうですかええ人気的にはねプロトサマにちょっと面白いところですそうですね改めてボイオートスですけど、まあ、やはりスケール感というかそんなものは感じますかいいね身のこなしが非常にいいですねあ、えー、どこまでまああまり長いところは持たないけどマイルぐらいな感じで、うん えー、ちょっといいところレベルにありそうな感じは受けますね。将来性は高いと思いますね。アイルランドさん、おいドンアプローチさんかの5番ボイオッ、えー、あとお柳さんからは1番スカイトライヤーイブスカイさん。少し前さばき柔らかすぎるんでね。ちょっと今日はどうかなというのはありますね。デビュー向きじゃないかもしれない。ちょっと読み違えた。 むしろ上げなかった3番の方ね、うんはい、プライム D。はい、これはもう瞬発力とかそういうのは全然関係ないタイプで、弾岩みたいな馬なんだけど、むしろこういうとここういうい馬のゲートが速いしね、押し切れるだけのレベルメンバー構成ではありますね。前が柔らかすぎるっていうのは。あのクタクタ